ね、春本さんえ明日まさ、あ、か知らないわけじゃないでしょ明日が何の日なのかえっえー、っとうーんっとな何の日だっけもう<笑> 2012年5月21日日食が見られる日ですよあそうか日食ね知ってる知ってるんで日食がどうしたって 全然興味ないんですか。ただの日食じゃないんですよ。玄関食だべ。このぐらい知ってますよ同じ場所では数百年に一度しか観測できないとか。何時頃見られるんだろう。えっとですね。日食が始まるのは朝の六時十九分、終わるのは九時四分。その中で月がひっぽりと太陽に収まるのは七時三十五分前後みたいです。 つまりその7時35分前後が金管食の事故となります そんななことないですよ。年末には例のビッグイベントだって控えてますしビッグイベントマヤの週末予言のことです2万5640年もの膨大な長さを持つマヤ文明のロングカウントカレンダーそのカレンダーの終わりの日が2012年12月何をやってる鳴海。ナルミ あボスじゃないだろう監視の問題じゃない何をやってると聞いてるんだここをどこだと思ってる今日は非番だったかな 残念だが俺が殺されることはないもう現場に足を運ぶことはないからな<音楽>ああそうかもしれんなお前がお茶組担当じゃなくて本当によかったよ ラジオを聞きながらそうかじゃあもしも仮に捜査の重要参考人から一刻を争う緊急の連絡が入ったとしても即座に対応できるってわけだ。 だからこうして教えに来てやったんだろうが。 Thank、you